でで参加されている方にご案内です。あの発表前に、ズームの操作の練習をしたくです、ね、あの質疑の際に、ズームの挙手という機能を、えーねえー、発表前にですね、 あじゃあすみません、えーと。発表後に質疑の時間、まあ、時間があれば質疑の時間を設けるんですけれども、その際に、ズーム の, の, あの挙手という機能を使おうと思っていますとで、その機能を使えるかというかどうかというところを確認したく、少しお時間ください。えー、と使い方なんですけれども、ズーム画面のし、えー、と下ですね、参加者というアイコンがあると思うんですけれども、アイコンをクリックしていただくと、なんかポップアップ画面みたいな、あまあ、参加者一覧の画面が出るかと思います。でその下の下方に 挙手というボタンがあるかと思います。試しにその挙手のボタンを押していただいて、挙手できているかとかっていうのをちょっと確かめていただいます。ありがとうございます。ありがとうございます。でき て, できているそうですねあ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。手を下ろしていただいて大丈夫です。はい。なので、あの質疑の時間、あの トークが終わりましたら質疑の時間になるんですけれども、その時にあにもしご質問がある方は、今の挙手という機能をお使いいただいて、あの挙手し て, いたしてあの質問をしていただければと思います。あのご指名した方にはあのミュートを解除しまして、あの直接おはあの、スピーカーの方、鈴木さんにご質問していただくというような形になります。はいえー、YouTube で見ている方にご連絡です。このの部屋のハッシュタグ パイコン JP アンダーバー 5, 5, 5, 5ですね部屋。部屋番号が5なので、パイコン JP アンダーバー5というハッシュタグで、ぜひあの感想ですとか、まあ、お気づきですとか、反応など、えー、とハッシュタグをつけて、ツイートして盛り上げていただければと思います。はい。よろしくお願いいたします。 それではまあ三分前ぐらいになりましたので、鈴木陽次さんの発表を始めたいと思います。タイトルは「数理最適化×機械学習コラボレーションによる課題解決」となります。発表時間は質疑応答を含みまして三十分になります。一応発表前の最終マイクテストとして、あのスピーカー鈴木陽次さんにあの読み上げ事項を読み上げていただきたいと思いますので、マイクをあのオンにしていただいて読み上げていただけますでしょうか。 はい。えー、っと、それでは、えー、っと、読み上げ事項を読ませていただきます。えー、私の名前は鈴木洋二です。発表のタイトルは、えー、数理最適化かける機械学習コ ラ, コラボレーションによる課題解決です、えー。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。えー、発表資料は公開します。 えー、発表中の写真撮影に同意しますパイコン JP の行動規範に同意しますはいはいありがとうございますクリアに聞こえるので大丈夫だと思いますはいはいそれでははい鈴木おじさん画面共有をして、はい、あの発表を開始いただければと思いますはい、はい、承知いたしました 画面の方を共有させていただきます、はい、はい、えー、っと、それではあのスライドの方を今、表示させていただきましたが、えっと、見えてますでしょうか、よろしいですか。 見えております、はい、それでは、はいではい、よろししくお願いいいたしますははい、それでは発表をさせていただきます。えー、っと、本日の、えー、発表のタイトルは、えー、数理最適化かける機械学習コラボレーションによる課題解決ということで発表させていただきます。えー、株式会社リーディングエッジ社、えー、ECC 事業部技術部の鈴木洋二と申します。よろしくお願いいたします。 はいえー、とそれでは本日の、えー、発表内容につきまして、えー、ちょっと目次の方を、えー、お話しさせていただきます。えー、1つ目は自己紹介。えー、2つ目が、えー、機械学習と数理最適化について、えー。3番目は身近な課題を解いてみよう。えー、4番は、えー、採用面談のスケジューリング。えー、5つ目、えー、実装について。えー、6、計算結果。 えー、7まとめという、えー、形で本日は発表させていただきます。えー、それと、えー、本日、p マイコン JP2020 に、えー、参加させていただきまして、えー、スタッフの皆様、えー、参加者の皆様、えー、本当にありがとうございます。えー、ちょっと精いっぱい発表してまいりますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは発表の、えー、本編に入ります。一、えー、つ目、えー、自己紹介になります。えー、名前は、えー、鈴木洋二と申しまして、えー、東京港区新橋にありますリーディングエッジ社という会社で働いております。えー、業務の内容としては、まあ、機械学習や水際的化を使って、えーまあ、お客様の生産計画や、まあ、物流計画を作ったりと、 そういった仕事をしております。出身は千葉県君津市になります。えパ、ー、Python 歴としては6年ほどで、そんなに長くはないんですけれども、もともとあのー、ま、シープラとかをやってまして、その頃からですね、まあ、数理最適化とか、あのマトラブを使ってデータ分析とか、そんな仕事を今までやってきております。はい。 あすみません。え、業務内容の方がですね、えー、まあ、物流の組み合わせ最適化ですね。えー、それから、あの、理散系のシミュレーションですね。これは、あの、数理最適化で作った計画を、えー、まあ、シミュレーションしたりと、まあ、そういったことをやってます。それと、あと、まあ、機械学習系のデータ分析ですね。えー、といったところがメインです。 で趣味としては、えーまあ、釣りやドライブやギターを、えー、楽しんでおります、まあ。特に最近コロナの影響で、えー、リモートワークが増えた関係でですね、えーまあ、ちょっと家でちょっとストレス溜まりがちになるので、まあ、ギターを弾いて気分転換したりと、えー、そういった形で、えーまあ、仕事と趣味と、えーまあ、両方ですね、頑張っているというところです。でえーっとまあ 今日ちょっとしまして、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。えっと、Python エンジニア育成推進協会の監修で、Python さんスキルアップ教科書という本を、えー、出版させていただきました。えっと、こちらの弊社と、あと、みんなの Python 勉強会主催の辻慎吾さん、えー、っと、それ、まあですね、あと弊社の えー、メンバーとして、えー、小林秀行さん、細川康弘さんと私 と, と4人でですね、執筆させていただきまして、えー、Python の、あのー、エンジニアの資格を取るためと、あとあの、まあ、Python の本当基本的な、えー、コーディングを学ぶためですね、えー、執筆させていただいた本になります。はい。それでは次に参ります。はい。えー、2番目。 そして、機械学習と数理最適化というところですが、これって何が違うのかっていうところをざっくりとですけれども、説明させていただきます。機械学習っていうのは、ウィキペディアからによると、明示的な指示を用いることなく、その代わりにパターンと推論に依存して、特定の課題を効率的に実行するためにコンピューターシステムが、 使用するアルゴリズムおよび統計モデルと、まあ、こういうふうに説明がされています。えーまあ、具体的に言うと、えーまあ、分類とか回帰、クラスタリング、次元削減といった、えーまあ、そういったそのアルゴリズムがあって、えー、そういうのを使ってです、ねあのまあ、データの傾向を分析していろいろ予測をしたりとかですね、えー なんかこうデータとかを分類したりとか、そういったことが目的になります。で、一方、数理最適化というのは、こちらも Wikipedia からなんですけれども、ある条件に関して最も良い原を利用可能な集合から選択することとなっています。ちょっとあの、これ分かりにくい文章だったなと思ったんですけど、えっ、ー、とですね。 まあ、例えば、最適化というと、いろんな組み合わせの中から、どういう組み合わせ、どの組み合わせが一番ベストなのかというのをまあ計算すると、そういうアルゴリズムになります。で具体的にはえ線形計画法、えー、整数計画法、えー、それから、えー、進化的アルゴリズム、えー、焼きなまし法とかですね、まあ、いろんなアルゴリズムがあって、私ども、 は、えー、主にこの整数計画法っていうのを使って、えー、組み合わせ最適化の計算をしているということになります。で、えーまあ、今回その発表に関連すること、この下の赤字の部分なんですけれども、まあ、近年では、まあ、データから機械学習を行った結果をもとに、えー、数理最適化で意思決定を行うことが増えてきていると、えー、そのように感じております。で Python ででしたら、まあ、両方が簡単にでき 簡単にできて、まあ、とても便利だということで、もう本当言語としては Python 一択じゃないかな と,、えー、というところですね。えー、はい、まあ。とてもその Python のアドバンテージとして、えーまあ、両方できるというのが強いところだと思います。で、次に参ります。はい。えー、3番目、えー、身近な課題を解いてみよう。 ということで、えーまあ、今回もそうなんですけど、あのーまあ、何かしら解きたい問題があってはその問題を解くために、えー、どうしたら解けるのかということを、えー、ちょっと考えていきたいと思います。で、えーまあ、解きたい課題を探すこれ結構その、まあ、テーマとして何を解くのかっていうのを探すことがすごく最初の特っかかりになると思って 思いますで、まあ、これって割とその身近な人の困っている課題をヒアリングするというところで、えーまあ、自分自身の課題というよりはあの、本当に困っている人の課題を解くと、えー、このようにするのが、まあ、一番課題を見つけやすいのではないかなと思っております。で次にその解き方、えー、解く順番、段取りを考えると、えー、ところで、えー、まずデータっていうのは、えー、用意できるのかなと。 えー、まあデータがないと解きたくても解けませんので、えー、まあなければどうやってデータを収集することができるかということを考えます。で、データがまあ取得できたとしまして、えー、次の課題を機械学習と数理最適化の課題に分解しますと。で、これも分解できたら、次に機械学習の課題の解き方を考えると。で、えー、次に数理最適化の課題の解き方を考えると。 まあ、この段取りで、えーまあ、課題全体が解けるというふうに、えー、考えております。で次に参ります。はい、で4番目採用面談のスケジューリングということで、えーまあ、私の会社の、えーまあ、身近な問題としてですね、ちょっと課題を発見することを考えてみました。えー、弊社の、まあ、リーディングエッジ社では、 えーまあ、エンジニアを採用するときにですね、まあ、営業部が、あの、主に面接を担当しているんですけれども、まあ、そこにちょっといろいろヒアリングしたところ、 求人応募者の面談スケジューリングを作るのがまあ大変ですねというのをちょっと伺いまして、スケジューリングということでまあ最適化を使えば結構なんかできるんではないかなと、そういうあのところでですね、今回この課題に取り組んでみました。課題の背景として、何が大変なのかというところなんですけれども、ベテランの営業社員がですね求人応募者のスキルと 経験を見て、えー、面談を担当する営業社 員, 社員をアサインしているというところでですね、えー、これスキルとスキルのマッチングみたいなのがありまして、応募者もこういろんな方が来て、面談を担当する営業社員も何人かいてですね、それぞれ得意分野があります。 でまあ、得意なところと得意なところをくっつけて面談するのが一番効率が良いんではないかと考えられます。で、えーあ、すみません、解決したいことはちょっと先に話してしまいましたけれども、えー、そうですね、得意不得意な技術領域っていうのを考えて、えー、求人応募者と、えー、面談担当者の、えー、スケジューリングをすると、それを、まあ、自動でできればいいんじゃないかなと。 と, いうところですね。で、まあ、期待される効果として、えー、求人応募者の、まあ、スキルと経験に合った営業社員を面接官としてアサインすることにより、まあ、弊社の求めるスキルにマッチするエンジニアを採用しやすくなる。また、まあ、営業社員の業務負荷というのを平準化して、えー、特定の営業社員への負荷周知を防ぐということが挙げられます。えっ、ー、とですね。<笑>まあ例えばその なんだ採用においてミスマッチを防ぐってことってすごくその重要かなと思ってまして、えーまあ担当、まあ、営業、面接官のですね、えー、まあ不得意な領域のエンジニアを面接するってことは、多分話しときいつもよくわからないとかですね、まあそういった問題が出てきて、そういう方を、あの、まあ採用してしまった結果、えー、なかなかあの、 弊社のやってるプロジェクトにマッチしなかったみたいなことがあると、あの、ちょっとまあ、お互い不幸になってしまうことがあるのかなと思ってまして、この辺を、あの、整理区という意味でも、あの、えー、まあ、この辺を自動化するということは意味があるんじゃないかなと思います。え、それとですね、ええー、ですね、この後、スケジュール作るときに、各営業のですね、 えー、スケジュールですねスケジュール、えー、とそもそもそのエンジニアの希望する、えー、面談日にスケジュールが可能かどうかっていう問題もあるので、まあ、この辺って結構あの実際やってみるとあのアウトルックの予定表とか見てそのエンジニアの空いてるところをこう目視で探して、えー、この人は割り当てできるなとかできないなとか、えー、そういったところ手作業でやるのってすごく面倒。 なんですよね、特に忙しい会社だと、本当にあの時間が取れない、じゃあどこが空いてるんだ、もうその探す負荷だけでも結構大変なので、この辺はあは自動化したらすごくいいんじゃないかなと思ってます。えー、ただ、今回の発表の中では、ちょっとその辺に つ, ついてはあの触れてないので、えーまあ、ちょっとあの<笑>、えー、脇道に揃えた話と し, 話として、ちょっとあの覚えておいていただければと思います。 はい 次, 参りますはい、次、まいりす次解き方を、えー、考えるということでですね、えーあまあ、1つ目として、求人応募者のスキルとその営業社員のスキルのマッチング度合いというのを、えー、数値化するということを考えます。でこれは、あのー、まあ、求人応募者のスキルというのはあのスキルシートを出してもらいますと。まあそれでまあ よくわかります。営業社員のスキルって何だっていうと、えー、なかなかちょっとこれを整理するのは難しいんですけど、その担当営業の社員が、えー採用し、過去に採用したエンジニアのスキルシートっていうのをまとめてきて、えー、これを営業社員のスキルとしますと。えーですねまあ多分この まあ、ある営業社員っていうのは、えー、その人がこうエンジニアのえスキルを理解して採用したということは、おそらくそのえエンジニアの持っていたスキルっていうのは、あのまあ得意分野、もしくは分かる、理解できる分野なんだろうと。まあ、ちょっとこんな仮説が入ってるんですけれども、ちょっと一旦これでえ進めてみました。で、えー、この辺ちょっと自然言語処理ですけれども、 TFIDF っていうあの、まあ、文章の特徴を、えー、表す、要するにはこのスキルの特徴を、えーまあ、ベクトル化して、えー、コサイン類似度っというやり方で、えー、求人応募者と営業社員のスキルのマッチング度合いを、えー、算出するということを行いました。で次に、えー ここは機械学習のところですね。で、2番目のは数理最適化のところで、えー、求人応募者と営業社員のマッチング度合いの合計が最大となるように、えー、求人応募者に営業社員を割り当てると。で、ただし、えー、各営業社員に 割, て割り当たれる回数の差をできるだけ小さくすると。まあ、ちょっとあの、えー、2つの指標ですね。えー、マッチング度合いが、えー、の合計が高くなるようにと。あと、それから、えー、営業社員の割り当てが えー、ある特定の社員に偏らないようにですね。この辺を考慮して行います。はい。で、次に参ります。<笑>はい、次に、えーと、どんなデータを、ま、用意したのかという話で、えー、求人応募者のスキルと営業者のスキルのマッチングのを数値化するで、求人応募者のスキルのデータです。ちょっとこれ、あの、わかりやすく一部だけ抜粋してます。えっ、ー、とですね。 まあ、縦軸が応募者番号ですね。巨人応募者。横軸がスキル1からスキル5とか、まあ、本当は実際にもっとあの、いろいろあるんですけれども、えー、この応募者ごとにですね、えー、持っているスキルをですね、えー、まあ、単語でざっとこう横にこう並べていきますと。と、えー、いうことをしました。で、えー、例えば0番の 応募者はこれ見てみると、AWS とかインフラ運用構築というも、この方は本当にインフラ系の方ですね。で、例えばですね、次また4番の方は、Python やってウェブ開発、上流工って30代、Python、ウェブ系の方なんだなと。まあ、人が見ればこういうふうに理解するんですけど、こういうふうにあのまあ箇条書きに単語を並べることでデータを作ります。と 同じように営業のスキルのデータとして、<笑>えっと、これは、あの、まあ、縦に営業社員の番号を書いてあるんですけど、えー、っとですね<笑>、まあ、過去にその採用したエンジニアのスキルをこう横軸にバーっとこう並べてありますと。こういったデータを用意しました。 はい、で次に、営業社員と応募者の、えー、スキルのマッチング、えー、類似度を計算したいんですけど、まずカウントベクトライザーっていう、まあ、Python のライブラリ使って単語の出現頻度っていうのを計算しますと、まあ。これで、えーまあ これ全単語を横に、横軸に並んで、各営業、各応募者で、その単語が何回出てきたのかなというのを計算します。前、この、応募者ゼ0、さっきインフラ系とか、いろいろあったんですけど、ちょっとすみません。ここ、あの、項目抜粋してるので、少しわかりづらいかなと思うんですけど、今、そうですね。あの、出てきた単語を横並びにして、カウントされるということになります。 次にですね。次にですね。t f i d f トランスフォーマーというラ イ, ラ, ライブラリを使って tfidf に変換することをします。こうすると、えー、さっきのカウントした数字がですね、えーまあ、重要度みたいな指標に変換されて、えー まあ、例えば、この応募者0っていうのは、えー、インフラ系の人の数字が高いとか、えー、応募者4の人は Python と上流工程だなとか、まあ、こういうあの重要度みたいな、えー、0から1の数字でですね、えー、指標が計算されます。はい、で次はまあ TFIDF って何だというところを簡単にご説明いたします。えー、これはあの文書中に含まれる単語の重要度を評価する手法でして、えー、TF というのは、タームフリケンシー、単語出現頻度ですね。文書においてその単語がどれだけ出現しているかを表す指標です。で次に IDF というのは、インバースドキュメントフリケンシーというので、逆文書頻度と呼ばれています。その単語の重要度を表す指標で、えーまあ、文書、複数ある文書の中で、その単語がどれだけレアなのかと。 いうことを表しています。で、多くの文章に出現する単語はまあ重要ではなくて、少ない文章に出現する単語ほど重要です。どれだけその希少な単語なのかというのを表していて、この TFIDF ていうこの指標をかけた指標というのが TFIDF と呼ばれていております。で、次まいります。はい。で、えー、さっきの TFIDF の 出しした数字からコサイン類似度を計算しますこれがその、えー、計算したコサイン類似度で、えっと、これあの、まあ、類似度なので、まあ、営業横軸が営業の、えー、社員の番号縦軸が応募者の番号で、えーまあ、マトリックスになっていて、えーまあ、類似度の高いものがまあ 赤, 赤く表示されて 低いいのは青で表示されていますそうすると、営業と保護者ゼロはすごくマッチングが高くて、ゼロと保護者2も高いですねとで。営業2と保護者6も高いですねと。こういうふうにスキル、それぞれのスキルを見比べて、類似度というのをこれで算出することができます。でコサイン類似度というのはその文書ベクトル、要するにあのさっき営業、 ということで0、まあ、に近いと、あ、ごめんなさい、これ逆です。似ていない。1に近いと似ていると。えー、こういう指標になります。はい。えー、じゃあ次にですね、えー、さっき求めた類似度を使って、えー、どう割り当てるかっていうのを、まあ、簡単に数理最適化モデルに。 すみません、ちょっといきなり<笑>あの停止期間の資料になっちゃうんですけど、えー、i っていうのは営業の人数ですと、えー。で、j っていうのは応募者の人数です。で、えー、っと、まあ、i は定数、j も定数で、この小文字の i、j は、えー、これインデックスですね。えー、例えば営業は0番目。 の方から J 番目あ、I 番目の方までいて、応募者は J 番目、0番目から J 番目の方までがいると。こういうふうになります。で、あと、今回モデルの中で定数として、レートですね、えー、っていうのをちょっと作りまして、これはあの各営業さん、I 番目の営業さんが面接を担当する目標の比率です。これはの、まあ、例えば営業の 営業0番目の人は、えーまあ、全体の2割とか、えー、2番目の方は全体の3割とか、まあ、ちょっとこういうふうに比率を設定できるようにして、でさっきのコサイン類似度をこのシミュラリティ i、j と営業 i と求人 j の類似度で、決定変数として、これはあのまあ組み合わせのパターン、0、1でですね、えー、営業 i を応募者 j に割り当てる、割り当てないよう決定するという変数です。 で、あと、もう一つ、えー、t っていうのをちょっと作って、えー、これ、営業愛の目標の比率と、実際に担当する比率の差ですと、と、えー、いうのを変数として持ちまして、えー、この<咳>、まあ、制約条件として、この担当比率の絶対誤差を小さくしたいという。えー これ制約式になります絶対値ということで、この目標比率から実際に比率を引いたものが、まあ、この t 以下、マイナス t 以上、こういうふうに定式化すると、絶対値を最小化するということに使えるようになります。でまあ、目的関数として、この t、誤差を最小化するというのと、とこちらは類似度の合計を最大化するというふうになります。 えーまあ、このようにして定式化して、えー、ちょっとすみません、時間があのだんだんなくなってきたので、ちょっと急いでまいります。でまあ、使うものとしては、えー、スケーラーンと OR ツールズという、えー、パッケージで、えー、カウントベクトライザー、TFIDF トランスフォーマー、コサインシミュラリティと、あと PyLabLP というのを使っています。でまあ、データ読み込んで、えー え、変換、TFIDF にですね、まあ変換すると。で、カウントベクトライザーで、えーえー、っと、出現頻度カウントして、TFIDF トランスフォーマーで、えー、TFIDF の指標に変換していますとあ。ちょっとこの辺、すみません。時間ないんで、ちょっとそうします。えー、っとですね。で、次、数理最適化の定式化のとこなんですけれども、 えー、っと、まあ、ソルバーっていう変数を、えー、まあパイラップソルバー、えー、ほにゃららの、えー、CBC ミックスドインテジャープログラムンこれで、あのー、まあ整数計画法の、えー あ, まあ実際にあの今後整数計画法のですね、えー、まあソルバーがこれで使えるようになります。 で、各営業の面談担当率を 0.2,0.3,0.2,0.1 とか、まあ、こんな感じでまあ適当に設定してやってですね。えー、で、決定変数 X、えー、それから、えー、これが、えーまあ、1人の応募者は1人の営業者に割り当てる制約。まあ、この辺ちょっと組み合わせ最適化の基 本, 基本的な考え方の制約になります。 それから、さっき言った、絶対値誤差ですね。この辺の制約、それから目的関数として、この誤差の合計の最小化、それから、類似度の合計の最大化というのを与えて、ソルバー .solve で解を求められますと。 あと次、この辺は、えーまあ、回の表示ですね。ちょっとすみません、ちょっと時間がないので、この辺はあの、まあ、スキップしますので、興味ある方は、あの後でこのスライダーの方、共有してありますので、ご覧ください。はい、次、計算結果です。えっ、ー、と、まあ、応募者と営業のコサイン類似度と面倒な割り当て結果です。えっ、ー、と、赤いところが類似度の高いもので、応募者ゼロに対しては割り当て結果、営業ゼロですね。 えー、例えばこの方について、営業、応募者2については、これも営業ゼロです。応募者6については、営業の2番の方をサインしていますと。こういうふうにあの、えー、割り当て結果、えー、になります。で次に、えー、実際に、えー、設定した、えー、担当比率と、 目標の担当比率と営業の担当比率がこういうふうに出ていきまして、おおむね近い数字になってきているなと。はい。で、次、本日のまとめです。えー、今回はまあ採用面談スケジューリング、えーまあ、機械学習というテーマだったんですけど、ちょっと自然言語処理を使っています。そういった数理サイ化のコラボで、えー、スケジューリングをしましたとで。自然言語処理としては、えーまあ、求人応募者、 それから営業のスキルをベクトル化して TFIDF でとコサイン類似度でマッチングと算出。で、数理最適化は、えー、求人応募者と営業のマッチングの相場は最大化。えー、それから各営業の担当比率を目標担当比率との誤差を最小化すると。こういうあの、えー、モデルになりました。 最後のままとめになりますあの機械学習と数理最適化は何で組み合わせたかというと、まあ、高度な課題を解いていきたいというのが挙げられます。まあ、最適化だけだとどうしても数字しか使えないので数字以外のところも扱っていきたいということで、まあ、機械学習というのをあのどんどん使っていけたらと思います。 でえーまあ、今回の内容がですね、えー、機械学習と数理最適化への興味を持っていただけるきっかけとなればと思います。でちょっとまあ今後についてなんですけど、あのー、まあ、ちょっとハンズオン主体の数理最適化の Python コミュニティを作りたいと思っております。で、まあ、9月から10月ぐらいにですね、 えー、ちょっとコンパスでアナウンスしたいと思いますので、えー、興味のある方はご参加いただければと思います。ハンズオンということで、あの、まあ、少人数でですね、あのー、まあ、まあ、密なコミュニケーション。<笑>ま、コロナ時代にちょっと密とか言うとちょっと違うんですけど、まあ、オンラインでやりたいと思いますので、えー、ハンズオンの、え、勉強会やり、やりたいと思います。はい。えー、本日の発表は以上になります。えー、ご清聴ありがとうございました。 はい、鈴木さん発表ありがとうございました。はい、1分ちょっと時間がありますので、質問、はい、質疑応答の時間を設けたいと思います。えっ、ー、と zoom、はい、の機能で挙手質問がある方は、あの zoom の機能で挙手をお願いしいたします。えっ、ー、と zoom の機能として、あの参加者。zoom の画面の参加者というボタンから、あの参加者一覧、この Zoom に入っている方一覧が見える画面が出ると思うんです。けれども、その下の方に挙手というボタンが。 あると思いますので、そちらでもし聞きたいことがある方がいらっしゃいましたら、ボタンを押していただければと思います。特に挙手をする方がないので、私から質問させていただいてもいいですか。はい えっと、す, すごく大変あの、数理最適化、新しい、私にとってはすごい新しい世界で楽しかったです。はい、あの今後あの、また数理最適化適用していきたいとかっていう、ちょまあ、なんか展望だったりとか、まあ、次に取り掛かる課題だったりとかっていうのがあったりしたら、も し, もしありましたら教えていただけるとありがたいです。はいえっと、そうですねあの、次にやりたいことはですね、えーまあ、あのスケ 主にスケジューリングについてなんですけど、どういったところに適用できるかなっていうのであの、まあまあ、例えば店舗とか工場のスタッフの、えー、勤務表を作ったりとか、あと考えているのが、はい、あのえっ、ー、とですね、まあ、ある施設でそのなんだろうこう食事を提供するときに、はいえー、食事のメニューのスケジューリングみたいなことをやってみたいなと。 思っています。まあこれ栄養素とかを考えて、えー、どうしたらバランスのいいメニューが作れるか、えー、そういったことですね。はい。ありがとうございます。はい。ちょうどお時間になりましたので、えー、と鈴木さんの発表をこれで終わり終了とさせていただきたいと思います。えーはい、改めてあの拍手の方パチパチとお願いいたしまいたします。ありがとうございました。はいありがとうございました。はい。ええー、では共有。 終了いたします。はい、ありがとうございます。はい。